みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。今回はまた、歯切れの良いカッティングの秘訣、その4ということで、カッティングのお話をつらつらとさせていただこうかなと思います。まあ、今までその右手の使い方、左手の使い方、ピッキングの仕方、ミュージの仕方とか、いろいろ地味な話をさせていただいたんですけれども、まあ、今回も地味ですということでございます。またフレーズを使って練習していきたいと思いますので、先にそのフレーズとやらを弾いてみます。こんなフレーズを使って。 練習しますレッツトロイッ。こんな感じの普通のコードカッティングという感じです。 えー、とまず、ポイントの説明をさせていただきますと、その弾く部分の習得をしたいんですよ、今回の動画の中の練習で。全部の弦を弾くのか、それとも高い弦だけ弾くのかとか、ね。低い方だけ弾くの か, か、高い方だけ弾くのか。そんな感じで、この6本ある弦の中のどの辺を弾いていくのかというのを習得することで、そのリズムとか、そのフレーズにきらびやかさとか、メリハリ。 メリハリとかをつけていくと、まあ。そんなのが目的になっております。えー、ぜひ興味がありましたら一緒に練習をしてみましょうということです。それでは、早速ギターをお手元に用意していただいて、最初は Em7 というコードからスタートするんですけれども、えー、とその準備運動として、まず人差し指で1弦から5弦までの制覇ですね。それで、このときに人差し指の先っぽで6弦はできるだけミュートをしてあげてください。弾いても音が出ない状態です。 でも、5弦から全部きれいに音が出るように気をつけると。そして、これを弾いたら、ハンマリングをします。中指で2弦の8フレット。そして、薬指で4弦の9フレットです。この音。いっぺんにバーンと弾いちゃって、中指と薬指をそれぞれ2弦と4弦にハンマリングする。 こんな感じで、す。で、弾いてハンマリングしたら、ダウンピッキング、アップピッキングで2回弾きます。ダウンハンマリング、ダウンアップ。これがまず1拍目。このハンマリングしているときに空振り、このアップの空振りをしておかないと、その次ダウンピッキングできないので、しっかりとハンマリングしている間に。 手を上に戻しておきましょう。で、二拍目は、「ツッツッツー!」とブラッシングを三つ入れます。ツッツッツ ー, ツー。で、高い方を・あ・あごめんなさい。高い方うとか禁止なくていいです。ツッツッツ ー, ツーと三つ入れたら、アップピッキングで音を弾く。ツッ ツ, ー ツ, ー3拍目はツッツー。それで、三拍目はツッツーを二つ入れてダウンで弾きます。ツッツー。 そ4拍目はジャーツツダウンでジャーと弾いたらツツを2つちょっともう一度1拍目はダウンハンマリングダウンアップダウンハンマリングダウンアップそして2拍目はツツツチャ ツ, ツツツチャ3つブラッシングを入れてアップストロークでコードを弾きますで3拍目がツツチャ 2つブラッシングを入れてダウンで引いいきます。ツッツチャーで4拍目はチャーツッツダウンでビャーンと弾いちゃってから2つツッツを入れます。でこれをつなげるとタラーツチャツッツツチャツつチャチャツツタラツツ タラチャチャツツツ、チャツッツ、チャツッツチ ャ, チャツッツ、まあ。こんな感じのフレーズになります。これをまず弾けるようになるところまで練習をしてみてください。で、これがなんとなくできるようになってきたら、えー、弾き分けの本題のほうに入っていきます。このどの辺の弦を弾くかという感じですね。まず1発目のダウンストロークのときはです、ね、全体的にわーっと弾いてしまってください。もう6弦から1弦まで、ーっと。 ハンマリングをして、その次、えー、ちょっと分かりづらいのの次のダウンピッキングに関しては、真ん中あたりを引いて、まあ、具体的に言うと3弦、4弦あたりという感じですね。具体的に3弦、4弦しか引いちゃいけないというわけじゃないですよ。その辺を引くということです。ガーッと引いて、ハンマリングしたら真ん中から弾引いて、アップピッキングで高い方を引きます。1弦、2弦あたり。 そうすると、ジャラ、ズキャーっていう音程差になると思うんですけど、どうでしょうか。で、2拍目、つつつと3つ入れたらアップストロークで高いほうを弾きます。こんな感じ。で、3拍目のつつっちゃに関しては低いほうを弾きます。 4拍目は全体的にビャーンと引いちゃって、ツ, ッツを入れる。なんとなく違いわかりますでしょうか、えー、とそういう引き分けを全く気にせずに全体的に常にブラッシングをして引いてみます。こんな感じ。でもさっきみたいに全部引いたり、真ん中引いたり、高い方引いたりみたいな感じで引き分けをして引いてみると。 独特のノリみたいな生ちょっと思いか。ちょってみましょうか。全く意識せずに全体的にガシャガシャやると<音楽>。これはこれで勢いがあっていいんですけれども、今回はこうではなくて、 こんな感じで弾いていくと。なんか、聴け比べると、その弾き分けをしたほうがすごいシャープに聞こえると思うんですけれども、どうでしょうか、まあ、平たく言えば歯切れがよいというか、なんかこうね、スマートといいますか、ノリが生まれるといいますか。そんな感じになると思うんですけれども、いかがでしょうかでその秘訣というのは、さっき言ったとおり、その全部を弾くか、低い方を弾くか、高い方を弾くか、まあ。そんな感じの弾き分けがすごく大事になってくるわけでございます。これをコードを変えなくていいので、普通とこのままでよいので、 なんとなく慣れてくるまでひたすら繰り返してみてください。で、なんとなくある程度手順とかを把握してきて、慣れてきたならば、この場所でこうじにします。タラツッチャツッ ツ, ッツッチャ。で、ツッツ ッ, ここツ ッ, ツッチャーチャーのここで C コードにします。C アドナインですね、えー。人差し指が3フレットを制覇して、で、6弦は鳴らさないので、人差し指の先っぽでミュートです。 それで、小指で3弦の5フレット、薬指で4弦の5フレット、4弦の5フレットです。そうするとこんな感じの響きのコードになるはず。つなげてやってみると。あ、ごめんなさい、ここでしたね。ここです。C コードに変えるのは。こんな感じ。アップストロークで、ちょっと軽く C コード引っ掛けるような感じで弾いてあげて。 くださいませ。こんな感じです。でその次、えーと、2小節目に関しては G コードからスタート。人差し指3フレットを制覇、全部の弦です。そして、この中指、薬指、小指を3本ともハンマリングをしてあげると、中指が3弦の4フレット、で、薬指が5弦の5フレット。 小指が4弦の5フレットです。これを全部弾いた後にハンマーリングをしてまた高い方を弾いてあげてでツッツッ三3つ入れてあげるとで、その次のここのアップストロークで D コードにコードチェンジをしてあげます D コードは6弦は使わずに5弦から5弦の5フレット4弦の7フレット3弦の7フレット 2弦の7フレットという感じです。これは薬指で制覇しなくても、三分指で押さえてしまっても、どっちでも OK です。で、これをつなげてやってみると、 少しやってみましょうかすごいゆっくりワンツースリーフォ ー, <スリ>ーこんな感じになります。 このままを言うと、ここのコードチェンジをするアップストロークのとき、ここにその歯切れを良くするための秘訣、その3であったスタッカートというやつですね。弾いたらすぐに音を切るという動作を入れると、なお一層スマートになるかと思います。とここで。本当音が出ているのか出ないのか分からないくらい、すごく短く。 ワンポイントアドバイスみたいな人をあげれば切りがないので、まあ、この辺にさせていただきたいんですが、こんなフレーズでどの弦を弾くかというこの弾き分けですね。それの練習をしていただけるとすごくうれしいなと思います、えーと。普通にこのブラッシングのところは開放弦鳴らさないとか、ハーモニクス鳴らさないなんていうのは、これはもちろん大前提ですよ。まあ、それができた上で、 全部弾いたり、低い方を弾いたり、高い方を弾いたり、もしくはそのスタートアウトのことを意識したりというような感じです。結構、ナインととしては、しっかり実践しようとすると結構高いと思うんですけれども、ちょっと頑張って練習をしていただければうれしいなと思います。<笑>極端に悪くやると、 感じで右手のリズムが狂ってしまったり、途中、開放弦の音が出てしまったり、もしくはこういう引き分けが全然出てなかったり、できてなかったりとかすると、やっぱりこうぐちゃぐちゃっとしてしまうと。そうではなくて、うん、コードを弾いているだけなんだけども、なんかすごい。 スマートにノリよく聞こえてくるようにちょっと練習をしていただけるとうれしいなというような感じです。結構難しいと思うんですけれども、頑張って練習をしてみてください。そうすると、今後コードカッティングをするときに結構メリハリが出てくるかと思います。すごいうまくいかないという方のために少しまだお話をさせていただきますと、結構この右の手首の使い方が大事だったりとかします。 そのビデオ で, です、ね、動画の中で僕のこの右手の動きをいろいろ観察していただくとすごい発見があるかなと思うんですけれども、普通に大きく弾くときにはやっぱりこう大きく振りかぶっていると。けど、部分的に弾くときにはやっぱり動きが小さくなっていると思うんですよね。 今の意識してやりましたけれども、その腕の使い方、肘の使い方、手首とか指の使い方、その辺も気をつけて合わせて練習していただけるとすごくうれしいなと思います。そんな感じでしょうか。それではまた次回お会いいたしましょう。それまで頑張って練習をしてみてください。それではさよなら。<笑>